それでは以上のアルゴリズムの記述方法を踏まえて、今回の長さ K ワードの多倍調整数 A と B の加算をアルゴリズムの形で表してみましょう。まず、その与えられた多倍調整数 A と B の表記、それから計算結果となります多倍調整数 C の表記が、えー、とこのような形、今スライドに出ているような形であることを 確認してくださいそれではここで多倍調整数の加算のアルゴリズムを示しますまずアルゴリズムの見出しには名前を付けましたけれども多倍調整数の加算括弧 AB としました入力は入力の数値が2つありまして多倍調の整数 A それから多倍調整数 B です。で a と B はそれぞれ、その先ほどのスライドのような形で表現されているものとします。そして、えー、と出力は多倍調整数 C です。でこれは、この、ここで表されているような、その K ワードからなるその多倍調数でして、で、えー、とその後ろにサ a t c h That という説がありますけれども、 えっと C は A と B の和であるとしています。ですので、このアルゴリズムは、その入力の多倍調数 A と B の和、C を返すというアルゴリズムであることが分かります。で、その出力の下の部分から実際の計算のステップが記述されています。えっと、まず番号を順に追っていきましょう。まず最初、第1番目のステップでは、 ガンマ0という変数に0を代入しています。次に2番目のステップでは、これは for 文が用いられています。これは変数 i に関して i を0から k-1 まで1ずつ増加させながら、次の処理を繰り返しなさいということを意味しています。その処理の内容を見ていますと、 この矢印の右辺に、代入分の右辺にありますように、えっと、AI プラス BI プラスガンマ I を計算して、それをその1ワードの計算結果として、えっと、ま、変数は CI、それから、状態レジサンスとしてはガンマの i プラス1に、その状態を代入しなさいということを指示しています。で、この2つ 2ステップ目、2行目の切り返しが終わった後で、この3として、この C0、C1 から C の K-1 という K ワードからなる多倍調数を介して、アルゴリズムを終了しなさいという形でアルゴリズムが終わっています。えっと、まずは、そのアルゴリズムの記載事項ですね、アルゴリズムの見出し、入力されるもの、 出力されるもの、それから各ステップの記述内容についてよく確認をしてください。で、えー、と先ほど の, あの多倍調整数 A と B の加算のです、ね、筆算で模式的に表した図をもう一度載せました。今、先ほどのスライドで提示しましたアルゴリズムと、それから こ の, 最初のこの授業の最初の方でやりました、この実際の筆算によるこの計算の意味ですね、これの対応図けをよく確認しておいてください。1つコメントがありますが、先ほど の, そのアルゴリズムのところでは、ガンマ0、最初のステップで、ガンマ0という変数に0を代入する部分がありました。 で、えー、とこれをですね、今のこの筆算の図に重ねてみたんですけれども、ガンマゼロっていうのはどういうことをこう意味するかというと、ガンマ1とかガンマ2という、その、あの桁上がりをこう 記, 述記録するその状態レジスタというのがありましたが、ガンマゼロは、その、 一番下の位に対するその桁上がりを記録する状態レジスタという意味があります。ただし、えっと、皆さん、こう、ちょっと考えれば分かると思うんですが、この一番下の桁ですね、この一番下の桁っていうのは、もともとその下の桁はなありませんので、その桁上がりっていうのは本来ないはずです。ですので、 一見、このガンマ0というこの変数は無駄に見えるかもしれません。えっ、ー、と、しかし、えっ、ー、と、これは、あの、一つのアルゴリズムの統一的な記述に、えー、寄与している分があります。えっ、ー、と、なぜかというと、この a1 プラス b1 を c1 に入れる以降のですね、この上位の桁の演算においては、 必ずその回の桁から、えーと、状態レジスタンによる桁上がりがこう入ってきて、でそれで、AH、A1 とだったら A1、AH、と B1 と C1 とその桁上がりを加えて、さ、え、ら、ー、にその桁上がりを、まあ、ガンマの2、e、に出力するといったことがどんどん続きます。ですので、その今のですねそのガン、ガンマ1から えー、桁上がりを得てですね、で、えー、そこからさらにその計算を行って、で、その計算の結果を、その新たな桁上がり、ガンマ2に出力するという、こう、一連の動作を、えっ、ー、と、一番下の桁も含めて記述することができれば、そのフォア分を、 使ってそのアルゴリズムの記述を統一して扱うことができるようになるわけです。でそこでその一番下の桁のその下の桁上がりというのは本来ないんですけれども、えっ、ー、とここではそのガンマゼロという変数を新たに用意してそこにえっとゼロを代入しておくことによってその下からの桁から桁上がりがなくても その上の桁と同じような形でアルゴリズムを記述しているようにしていますまあそういう点でこのガンマーゼロという変数が登場していることに注意してください今回の授業のまとめです今回の授業ではまず不幸なしの多倍調整数の表現について学びました 次に CPU の仕組みとして CPU のレジスタ、汎用レジスタと状態レジスタについて学びました。で、今回の授業の中心となります多倍調整数の加算の原理について学びました。で、このアルゴリズムを記述するために、えっと、アルゴリズムの概念、それから疑似コード、制御構造について学びました。で、最後に、えっと、以上を踏まえて 符号なし多倍調整数の加算のアルゴリズムを学びました。最後に、次回第4回の授業の内容を予告しておきます。えっと、次回の授業では、まず計算量の概念について学びます。このことを踏まえて、今回アルゴリズムで記述しました多倍調整数の加算の計算量を 分析しますでその次に、えーと、一変数多項式の表現について学びます。でさらに、えーと、一変数多項式の加算のアルゴリズムと計算量について学びます。えー、次回の内容は、主にテキストでは第 2.2.1 説にもの内容に基づいておりますので、まあ、必要な人は、この第 2.2.1 節を読んで予習してください。 それでは、計算奇数学1の第3回の授業はここまでとしたいと思います。お疲れ様でした。